う<気> <hes> <音の Great><音 ây>いい感じで。 この間、一番最初でよく使いに来た時に。うん<笑><笑><笑><笑><笑> アイスはいいです、ね。 またかくなったわ。 ったすぐ靴下へなか。<笑><笑><笑><笑><入><笑><笑><笑> 可愛 い, 遠いして い,、はい、い, しな い, い女の顔してます。だんね、<笑>すごいうの子で好きなんですよああのでったにきますよ、はいうん<笑><えい><笑> <笑>みんな忙しいから行っちゃうよ。<笑>えー、いい面白いも。もう行くってありがとうございます。連れてくるわ。ありがとうございます。はい。は, はい。ねね。<笑> <笑>はい<笑>ちょっとありがとうございます。<笑>行ってしまったな